結構なった。サクッと塗装完了まで行くつもりが、動画映えする事態が起きたので、そこまでの時点で一本作ることにしました。この5000円のなんとかサンダー、買ってよかったですわ。パッドだけ買って、ポリッシャーとしても使おうと思います。バイクウェアだったワークマンの赤いイージス。 服の汚れだけは、一挙前の職人なんだよな。どこの国だっけ、こうやって泥だらけのカーペットを、クリーニングするだけの動画出してるチャンネルあるよな。ポリッシャーって、値段とイメージの乖離がハーゲンダッツくらいありますよね。言うてただのモーターだから、慣れない手つきで作業はモタモーターですよね。言うと思ったわ。ASMR、GRMN、ガーミン、asus ややこしい単語の並べ方するな。 何をどうやっても塞がらない穴が残っちゃったので、パテを指で練り込んで、硬化剤を持ってきて、適当にグリグリします。ここまでやって、あっさりトランク交換になったら虚しいよな。他にも車解体いいし、この86については消していく方針なので、どうでしょうかね。 そして、t r d のエアロスタビなんとかフィン。ここだけ色が違うのが不安なので、缶スプレーのプラサフを先に吹いておきます。ミラー奥の狭いところもしっかり、シリコンオフの前に、粉っぽいのを取り除くため、ラッカー系の薄め液を使います。エアーコンプレッサーとガンも、なんとか準備できました。カプラーから漏れたせいで、 最終的にサブタンクすらも使えなくなったんだけど、なくてよかったわ。タンク出口にも、ガンの手前にも、ウォーターセパレーターを配置することができました。かなりの難儀があったけど、これで私は、エアー工具も使っていけるようになります。さあプラサフを準備だ。というわけでゴミ取りフィルターだかストレーナーを噛ませて、600cc のカップに補充していくのですが、いやこぼれすぎだろ。ベロって言うんですが、あれを2つほど買っておいたので、ここで使うべきでした。 いい感感覚で出し渋ったのは失敗だった。ああもう、4リットル缶を買ったけど、300ミリはこぼれたね。液体を注ぐだけなのに、トラブルを起こすんだぞ。撮影ボタンの押し忘れがないあたり、YouTuber としてはちょうどいい。むしろリカバリーができる程度の大失敗なら。 程よく起こすところまで才能なんだよ。ものは異様だな。というわけでガンの使い方もよくわかってませんが、片方のつまみが塗料の量もう片方が噴射域の狭さ広さを調整するようです。よくわからないことだけはよくわかっているので、やりながら知っていきましょう。言うてこれプラサフだし、下地だし、濡れてさえいればいいんだし、ちなみに距離やガンの調整は、やっていくうちに慣れていきます。 このスプレーガンも使い終わった後はメンテナンスというか掃除が必要なのですがそれも慣れます今は与えた入力に対する出力を見ながら動きを確かめる局面ですね初めて乗った車で無意識にやっていることブレーキパッドを交換したら初期からガツンと効くようになってしまって停止時のペダルコントロールが慣れないそんな感じさ 塗装って職人の領域だからな。スプレーでの塗装は何回かやっているけど、最初の1回目は、色を塗ろうという意識でやってはいけないことだけはわかってる。編集時点でもだいぶ慣れてきたので、見返していてもどかしいですね。変わってほしいです。 とりあえずバーって適当に塗って、後で丁寧にやればええやろの精神、後で理解するのですが、このプラサフトフ、下地の色が透けないくらい、徹底的に塗らなきゃダメだったのですね。土料さえ乗ってればええやろと思って、右ドアは青色が透け気味のままホント層に入りましたが、下地の色が全然消えず、多分垂れの延々になりました。広い面積がスプレーされていくのは、未定的持ちがいいですね。 防毒マスクをつけないと生きていられないほど、匂いは強烈だけど、どうせ言われるんだろ、手袋つけろとか、つけた方がいいとか言われてつけるような人なら、言われなくてもつけるんだよな。あの幼少期のストレスと比べたら、塗料の毒とか、ツーストバイクの排気ガスレベルだわ。一般的な日本人の衛生レベルが、私に通用すると思わないでほしい。まあ一回目はこんなもんでいいでしょう。あと、ホースが伸びていって車体にバンバン当たるんですが、これもよろしくないですね。 予想はしていましたが、塗ったそばから塗料が持っていかれちゃう。これも、最終的には気をつけて作業するようになります。最近落ち着いてきたので、久しぶりに、スシローで1100円以上食べました。しかも、黄色じゃないお皿も取っています。私も贅沢ができるようになりましたね。贅沢の意味知ってる空気に金を払うこと。ちょっとスシローのシャリを皮肉ってて草。さ。というわけでまあ、 こんなもんでしょ、と思っていたのですが、今見返すと、何をもってこんなもんだと思ったのか、自分でもわからないですね。最終的に表面削って、二度塗りすることになったからどうでもいいんだけど、これマジでどういうことなの ののカスがが残ってるのは意味わかんねーよ管理がバガバすぎな。そんなのどうでもよくて、個人的には、このレベルで右側面をやめてしまったのが失敗ですね。青っぽい黒っぽいのが、塗っても塗っても消えてくれませんでした。撮影中の私はエアロフィンを気にしているようだけど、 結果から言うと、こんなところクソどうでもよかったですね。今からでも遅くないからプラサフ塗り重ねとけよという、未来の私からの声を無視して、磨きに入ってます。トランクがこうなっちゃったので、缶スプレーのプラサフでごまかします。買っててよかった。おかしなもので、撮影時は夕方の17時。明日早起きすれば、その日のうちに、クリアまで塗り終わると思い込んでました。さて、塗料の洗浄に使うので、さっきのラッカー薄め液を、 ホームセンの適当な容器に詰め替えておきました。使えばよかったベロ。上後に3キロまで測れるキッチン用のはり。あと、土用はある程度まとめて作ろうと思ったのですが、1パイ80円で容器売ってたので、2個買いました。あとダッシュや洗浄に使う用のペーパーと、ストレーナーも買いたし、なんだよ。 電池ついてたじゃないか、レジ横電池、わざわざ買わないでよかったやん。電池の種別は確認したが、まさか低価格商品に付属してるとはな。このビギナーズガンとやらを使うのですが、パッケージクソすぎでしょ。圧着されてて、引っ張っても飽きませんよこれ。素材も硬くて、ハサミで取り出そうとしても、指を切りますよ。アネスト岩田さんって、ガンの中じゃ定番メーカーだろうけど、クソパッケージとして名を馳せたいのその前に、 ちゃんとシリコンオフで入念に脱脂してきますよ。ラッカーじゃ溶けるって書いてあったし。というわけで塗料を用意していきます。と言っても調合済みで送られてくるので、ベースと硬化剤にシンナーを混ぜるだけなのですが、ちなみに作業台にしているのは、スタンディングデスクのついでにポチったなんかのオフィス用テーブルです。 まさか障害の途中でガレージに移されて、土用の調合に使われるとは思ってなかったやろなぁ。攪拌棒を1本100円で買うとかバカだろと思ったので、家に余りまくってる割り箸を使いま結論から言えば、核反棒は買わなきゃいけないわ。 1本100円で塗料をしっかり混ぜられるんだから、その100円をケチるやつはダメだ。やってるうちに考えがコロッコロ変わるよな。本当にその通りで、最初は仕上がりなんか適当でいいって思ってたけど、今は丁寧に仕上げたいですね。さてどれだけ作るかについてですが、約2キロにしてみます。ベースカラーの各飯、これも舐めてました。黒っぽいのがそこに沈んでるのよ。混ぜるべきは、回転方向じゃなく、上下だったんですね。 他人の動画を見てると、なんかねじるように回してた気がするのですが、自分でやって、細かい動作の意味がわかる。これ不安定だな。計測部の面積、容器の耐久性と重心。 すべてが不安定。塗料も垂らしちゃって、ひどいもんですよ。ちなみに、カラーベースとカラークリアーに分かれていて、その上からクリア塗装を行います。指に塗料がつきましたが、これが全然落ちなくて、人殺してきた後みたいになって、食用の買い出しにもいけない感じになったのは内緒。さて、今持ってるベースの10、チューパー分硬化剤を入れます。そこにシンナーを、 60から 120% パーで希釈するそうです。とりあえず薬膳入れて、硬化剤を100、そこにシンナー1000でいっか、その程度のノリで決めてしまっています。プロはシンナーの比率にもこだわるらしいんですが、こればっかりは私にもわからん。いや、なんだこの言い方、逆になんでわかると思ってるんだ。まあ い, いや、大体でいきます。ここで私、硬化剤を入れるのではなく、先にシンナーを取り出してますね。どこ行くの さて、注ぎやすいキャップがついてくるので、これを取り付けましょうね。あーもう、むっちゃドポドポするじゃねえか。これじゃ飛び散りまくりだぜ。デスクじゃなく、せめて車と装しろ。運送だよね。逆さまに注ぐと解決するんだよね。そしてここで、病気の合成的に、これ2キロは無理があったわと公開。大丈夫、オリンピック予算と比べたら、こんなの大した問題じゃない。他人の家の塗料の飛び散りは気にして、勝手に転引きされた。 自分の金の金使い道は無視する10万円給付を国からお金がもらえたって思い込んでそうな人が多いけどあれどこまで本気で言ってるんですかねさてセンター出しを完了させたので追加で注いでいきましょうやべえよやべえよ地獄の大釜を作っちまってるよのんきにキャップしてる場合かよ衝撃でこぼれかけてるわほホースに足を引っ掛けてカプラーが抜けてそこからエアが漏れていとかやってる間に自動で電源がオフになりました ここから100注ぎます。なあ、この状態でどうやって、ガンのカップに注ぐんだ手で持ってとか無理だろ。そこは秘策がありますよ。適当な紙コップを使います。頑張って混ぜてますが、絶対おろすのが先だと思う。話聞いてるなんでのんきにガンの準備始めてるの ジムニーケイトラをリフトアップするって、こういうことなんだろうなぁ。今に横転するぞ。対極拳で鍛えたバランス感覚が体内に残っていたからか、なんとかなりました。藤原拓実も、さすがにこのコップはこぼすだろうなぁ。というわけで注いでいくのですが、なんか容器の残量がなくなっていくに従って、あからさまにろかに、時間がかかるようになったんですよね。これはつまり、攪拌ができていなくって、沈んでしまっている部分があるということ。 黒色だけ垂れるような挙動もしていたし、核拌棒ってやっぱり大事だわ。というわけで試し吹きをしてみます。試しの意味を深く理解しておらず、報いを受けることに。ああ垂れたな。すぐ吹き取ればいいんですよ。 撮影時はやらなかったけど、というか、トリガーを戻しても、しばらく噴射され続けるんだけど、これ初期不良じゃねどうしよっかな、運用でカバーするか、さっきのプラサフのガンを持ってくるか、考えながらつまみを調整していたら、なんか治りました。というわけで何もわかってないですが、とりあえず塗装1回目、塗料を乗せるイメージで塗っていきます。 塗料の出方とエアの調整や、距離と角度など、やっているうちに慣れていきます。個人的に一番注意が必要だと感じたのは、左右方向に吹くとき、身体の横移動じゃなく、手首の回転で塗ろうとしたら失敗するということと、塗っている最中の面を塗り終わった後、実は塗料が別の面に振りかかっていて、それに気づかないと垂れるということですね。塗料を出しすぎているような、もっとつまみを締めないと。はいはい、その辺の加減も そのうちわかるようになりますよ。こうやって見ていると、殺してきた人の血を抜き取って、自分の車を塗ってる殺人鬼みたいですね。生理の時の経血で、風呂場の壁に初音ミクを描いたっていう、検索してはいけないワードがあるらしい。あー、どんどん垂れてきてる。ここでサクッと拭き取って塗り直していれば、面倒なことにはならなかったのに。いや、見えてるところはリカバリーできたんだけど、というわけで全然塗料が減りません。 回切れるか心配になるレベル。最初に量をミスったところ以外は、薄い感じに塗料を乗せたので、1回目ならこんなもんだろってレベル。何々がひどすぎる。特に悲惨なのが右サイドですね。プラサフの村が、ここまでひどく出てしまうとは、4回目くらいで、やっと青っぽいのが消えます。もっとさ、吹きつける範囲を広くして、 塗料を薄くしないとダメだったんだよねこれ20分くらい動画作ったりブログ作ったりしつつ2回目に備えますプラサフがいい具合に乗ったバンパーは塗装も順調に進んでおりますエアを拭くたび地面のホコリが吹き飛ばされているのに低空作業なのに何も対策しませんでしたそして空間に舞い上がる塗料のミストガスマスクみたいなのつけてるから匂いも感じないけどこれは有毒ですね焦らず薄く塗っていくこと少しはマシになったでしょうか 塗料の減り方的に3回目です。今のところマットなダークレッドという感じで、アグレッシブな86のイメージに、この赤は合うのかなと不安になる、いい具合に塗料が乗ってきましたね。4回目、角拌不足で一部分だけ黒くなってるけど、右ドア周りもほとんど濡れました。ボンネット周りのタレも、慎重に塗り重ねたら目立たなくなったし、実は、ベースカラーの方はでかい失敗してないのよ。5回目くらいだと思いますが、やっと使い切りました。 村っぽくなってるのは、光の反射のせいだといいんですがね。というわけで運命の分かれ目、カラークリアーを作って塗っていきます。記憶が正しかったら、800くらいに抑えたと思います。でまたシンナー入れて、硬化剤を入れるだけ、机は汚れる一方法です。ドロンとしていたベースに比べ、サラサラとしていますね。ストレーナーも一瞬で通り抜けてくれます。というわけで塗っていくのですが、最初の時と比べると、だいぶマシにはなりましたな。 私のプリウスと同じカラーコードである割には、なんか色合いが違う気がしますが、鮮やかな赤になってきました。マットな質感は、年代物っぽさがありますね。普通の赤色とは全然違った色合いになりそうだ。これは多分2回目の後ですが、しっかりと塗料を乗せています。エアーで待ったゴミが、天井にプツプツとついていますね。反省したので、次以降は、掃除と水巻きは入念に行います。 足りなくなったので作り直しいの。適当に塗って放置していたら、盛大に垂れて、動画にするの嫌だなぁと思って削ったら、こうなったわけです。諦めがつきました。カラーベースから塗り直すことにしたので、削れるだけ削って、表面のゴミも取れるだけ取ります。いい感じに塗れていたので、調子に乗ってブシャーっと吹きつけていたら、まさかこんなことになっているなんてね。人生何が起こるかわからないですね。 まあ塗装が3層から5層になったと思えば、より深みが増すし、1日で終えるはずが3日目に突入した都合で、とんでもないトラブルが起こるのですが、それは次回へのお楽しみということで、あーだこーだ言われても面倒くさいので、今回はこの動画、全塗装完了後に、2本同時公開にしようかな。そんなところで今回は終わりますが、多分概要欄や終了画面に、続編リンクが表示されると思います。続きでお会いしましょう。